あ, あすいません。はい、はいあ、はい力は入るとねできませんからねねで<笑>まあにえー、<笑><笑><笑><笑>まんんああ方すす、はい<笑> いい背中だ。いい背中だはい<笑><笑> で, で、いいっす、ね、んなんかいいすねかちょっと何、はい<笑>あ に痛いよ。これは すまません、ちょっと盛りすすぎましたごい。おっ